男女共に学年別に分かれて行われ、男子は3年が 3km で、2年と1年がそれぞれ 2km で実施。女子はいずれも 2km で争われた。三年男子は1月の全国都道府県大抗男子駅伝で区4位と構想した土間東千代田広島が思ったよりもペースが遅かったため、1過ぎでペースを上げに前に出ました。 と、中盤から独走。現コースになってからは最速タイとなる9分07秒で優勝を果たした。中学生活最後の全国大会ということで確実に優勝を狙いに行きたいと思って臨みました。優勝できたのは嬉しいです。とどま。 今後は広島県内の高校を受験する予定で、2015年に吉田慶夫氏、市、セラタカ市、ゲ住ス電工が記録した5000メートルの広島県高校記録、13分50秒67を更新することが目標だという。2年男子は昨年の1年男子を制した田中雄大、岩出に和歌山が6分03秒で連覇を達成。 一歳男子は昨年の小学生男子 1km で優勝している告げはじめ太し、細江静岡が6分10秒で優勝を飾った。三年女子は2年連続で全国都道府県大抗女子駅伝に出場している木村誠桜、泉高市茨城が一過ぎにロングスパートを繰り出し、6分47秒で優勝。 初めて個人で全国大会に参加したのでこのような結果でとても嬉しいです。と笑顔を見せた。高校でも陸上を続ける予定で、中学ではトラックで全国大会に出られなかったので、高校ではインターハイでも活躍できるような強い選手になりたいと思います。と意気込みを語ってくれた。 二年女子は前回の一年女子を制しているはじめかぶとさきこ、大宮東京が樋口王、京山岡山との壮絶なスパート争いを制して6分47秒で連覇を達成。樋口とはタイム差なしで三年女子優勝の木村と同タイムというハイレベルな戦いだった。 一年女子は、昨年12月の全中駅伝極区間賞の実績を持つ長森由愛、大沢の富山、が独走。途中でコースを間違えるアクシデントもあったが、6分53秒でトップは譲らず。2位にはチームメイトの黒川志保が6分58秒で続いた。ババ・り月間陸上競技。ご視聴ありがとうございました。